はい、どうもぬけんですはい本日はですね1月25日ということで新年が始まりました新年が始まったといえば新年会そう新年会を今日は始めます<笑>今回の新年会なんですけどもう一からね居酒屋とかに行くわけでもなく宅配をね頼むわけでもなく一からもう料理から作っちゃおうということではい、今から料理も作っていきます今日新年会なんですけどちなみに料理なんですけど何作られるんですか ピピピザですピザピ ザ, ピ ザ, ピザの今からあもう生地を作りま生地今から作って、はいはい、うまそうっすね、はい、まだ白いけどい ま, だまだ粉なんですけどね、ま、だどっすよちょっと今盛りました盛りましたね、はい、ちょっとうまそうには見えないです ね, ね現代階では、うん、あきらくんはいごちそうさんですごちそうさんですお疲れ様まですあきらくんもじゃあ今日料理番作ってくれるんでしょうあきらくんが作る料理はあサラダあサラダはいアキラサラダ 秋サラダ、はい、楽楽ししししみにしてますしおいしますすすはい、はいいここれれれととねこねお、ねねね、かだいぶなんか形になってきました、ね<笑> ねえ お, お,、はい、お, おしゃれな感じでおしゃれな感じでいきたいですねおしゃれな感じでドスこいおしゃれな感じでドスこいです<笑> よ嬉しい さあ新年会の料理できました めちゃくちゃ美味しそうでございますいただきます新年明けましておめでとうございますおめでとうございます どんなレコードにしたの はいじゃあ新年会これにてお開きでございまーすバイバーイ